上町、失礼いたしました、太鼓は和田町子供会の皆様です。一生懸命太鼓叩いてくれていますね。ありがとうございます。続きましてもう一曲、流させていただきます。ぜひ次はご観覧の皆様も一緒に踊ってください。みんなで盛り上がっていきましょう。 どとどんどんンと晴れ姿 oh, oh, oh. 色も濡らし絵数えでいつつ青い肌見ではずの絵姿形は違っていてもいずれとらんわい花なよいしょ 「なにしたけん」 We'll right you ととととありがとうございました踊ってくださっていたのは小金翔ファミリーとザンザン音頭参加グループ。 中金杉踊りの会、JA 練り打ち、大金平打四葉会、小金社協スマイル、小金塾連写中、清川課長会の皆様でした。小金賞ファミリーは総勢195名で参加してくれております。ありがとうございました。